少しは仕事が片付いたなだいぶ脱線してしまった気もしないでもないがまあいくら片付けたところで終わりは見えそうにないが星熊チェン隊長お疲れ様です少し仕事の山が減ったと思っていたら星熊たちのおかげか い, いえ召喚たちは職務を全うしただけです隊長の仕事量に比べれば 大したことではありませんこの医局は決して私一人の組織ではない隊員一人一人の成果があってこそ地域ないし論面全体の平和が守られているんださてまだまだ問題は山のようにあるついてきてくれるか星熊ええ、ね、音もしますよ隊長